どうも VCP のみくたんです今回は、まあ、一時期ねいろんな YouTuber がやってでも知ってる方も多いと思うんですけどもこのコーラの中にね牛乳を入れて透明になるコーラこれを改めてやっていきたいと思います。まあ、途中時間がかかっちゃうので タイムラプスでね経過を観察していこうかなと思いますでこちらコーラあるんですけどもここに牛乳を今特に変わった様子はないのでこのままじゃあ様子を観察していきます